トンプソンハウス来ました宝箱もらってもいいかなミスって閉じちゃった回復一回分かキラーこっちに向かってくる 持ってこないさっきの発電機警戒してるから危ないかな救急キット使っちゃおう一瞬猫光ったけど平気大丈夫そうだね不調は持ってたりしないいやー、これありそう メグの声バレるよね不協和音っぽいから触ったらこっちに来、反らせられる毎回絶対もらっちゃう。また不協和音かな負傷中なら一人で回した方がいいね。 うーんバレたくないから隠れよう。 ない仲間に任せたいここにいたら逃げられないから違う場所に行こうあと一台探さなきゃ ストライクナイスーあ二人で回す特許はンが肉屋もないし治療しようかよし僕救助行ってくるよ しまった戻ってきちゃったタイミングが悪かった見られたけど救助するしかない。 べするべきか信じて発電機を回すか間に合わなかったこっちにするよね ギリギリ間に合わない他の仲間はどこ回してるのかなキラー来てないね。ノーワンがないことを願おう 遠回りして救助に行こうバレてるーおおお仲間さんナイス戻ったから厳しいかな みんなわれてるから急がなきゃいごめんダメだ間に合わない<音>板を壊したかったはずだけど みんなに反省持っていかれた今がチャンスドワイト頑張 れ, 頑張れ先にゲートの準備しよう こっちに来る 頭の方に戻るぞそこで治療してたのかとりあえずゲートは確保しとかないとドワイトゲージをためといてハンミーにった 間に合わないかしまった逃げる方向間違えた結族持ちだったドワイトがタイミングに計らってくれた 猶予までみん逃げ切れるかドワイトってことはみんな追われてるギリギリ間に合わなかったのかストライク持ってたの助かった。 いや僕ら丸見えすぎてまずいよしゲートへ向かおう3人脱出だー。